皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年2月22日、ドルボードレースグランプリラウンド5ウェナ GP が開幕しました。レーススタートしてすぐ右に行くか左に行くか、議論の余地がありそうです。初回の走行は盛大にやらかしました。ただ、それでもベストタイム報酬は余裕で取れたので、今までのグランプリに比べたら簡単な気がします。あとはクリア回数の報酬ですね。 5回走りましたが、この4分22秒がとりあえずのベストタイムとなりました。実質的に1 0分に1回しか走れない仕様なので、時間はかかりましたが、なんとか初日に全ての報酬を取り切れました。ドルボードのカスタム屋といえばガタラのデコリーさんですが、せっかくなので、メギストリスのプポルさんに仕事をしてもらうことにしました。フレンドランキングのトップタイムがいきなり極まっていたので、それを目指すかどうかは明日以降考えます。